g s は経済社会全体の大変革であり、我が国も150兆円超の g s 投資を官民で実現していくため20兆円のうちの一体どのぐらいの部分が原発の開発に充てられるということになっているのか、実際に政府が想定をしようとしていること、中身を見ていくと、次世代原発、原子炉ですね。 えー、こういうことに巨額の投資を予定しているということがもう明確になってきていますのでそれでは我々としては同意はできないとえっあかりちゃんもちろん骨の髄までいただきますそれじゃあレッツクッキングあかりと切り身 の, のお台所運動 どんなお魚が好き？本当えっと、えっと、美味しかったら何でも。鮭にタイくん。みんな美味しいよ。それからそれから。